4月のもう末になりました1ヶ月ぶりぐらいに畑に来ました、えー、この1月ですね、あのーまあ、今日もマスクしてますけどコロナ新型コロナウイルス感染症の影響でですね、えー、かなり外出も規制されていてで、まあ、別に畑はね全然密な状態にもならないし、えー、換気もすごくいいので大丈夫だと 思, 思いながらも。 えー、と外出を自粛するということで、えー、お家に基本的にいてましたでえっ、ー、とまあなので今年はちょっと春野菜はスキップしてもう今日夏野菜の、えー、植え付けとかを始めていきたいなと夏野菜というかまあそうですね夏にかけて育てていくお野菜の植え付けをしていきたいなと思います今これですね前回来た時大秘が えー、手に入っってなかったので、えー、今堆肥を混ぜてます完熟堆肥を使ってきてるので堆肥混ぜた後すぐに植え付けしてもそこまでお野菜2回はないかなと思ってます私は不葉土の堆肥を毎年使ってますさて里芋と生姜を並べてみました今年はここの畝は里芋と生姜専用みたいにしようと思って。 えー、去年よりもまあ言うたら一昨年よりも間隔をちょっと余裕を持ってね1個ずつ植えてみましたでこっちにも半分生姜と里芋っていうエリアを作りましたでここは割と肥料をねこのうね多めに入れてるので、えー、と半分こっちの空いてるところは今後なすとかえっ、ー、と ピーマすっかりいこうなと里芋の植え付けは終わりましたでここ隣の畝は玉ねぎがだいぶ大きくなってきてますで黒マルチこれ土、えー、で分解されるタイプのやつを使ってたらまあぼちぼちちょっと分解されてきたのか自然に剥がれちゃってました でもやっぱり黒マルチやってたところは冬の間に地温がやっぱり高くなってたな慣れてたのかなうん成長がいいですしっかりしてますで試しに実験でこうマルチ し, し, してないとこにも植えてみてたんですけどいくつかやっぱりこれすごいちっちゃいままなのでマルチ正解っていうかマルチやっぱりすごく意味があったんだなっていう風に思いましたでもまあこれからもうちょっと成長してくれるかもしれないので えー、このまま、えー、置いておいてどこまで大きくなれるかを見てみたいと思いますお豆この間、あのー、朝ひもで、ね、ちょっとしたスルが絡めれるようにネットみたいなのを手作りしてみたんですけどちゃんと絡まってくれてますなんかすごい大きくなってきてボウボウになってるけどで、お花が咲いて綺麗 でここに実がなってくるで す, ですごい密集してるのは私これ小さい時に間引くの忘れたっていうことに今更気づきましたでまあ今から間引いてもいいのかも分かんないんですけどちょっとまあえっ、ー、と今んとこ特に中の方病気になってる感じもないからこのまま<笑>様子見ようかなと思いますっていうのもなんか絡み合っちゃっててちょっとね 分かんないいし、お互いを傷つけそう、うん、なのでちょっとこのまま様子見てみたいと思いますまあちょっと失敗ですねでこれから今日は愛媛愛を持ってきたので玉ねぎのところに、えー、追肥代わりにこの愛媛愛を混ぜたお水をあげようと思います今日の作業一通り終わりました で最終的にはですね里芋と生姜のところはたくさんお水をあげて、えー、乾燥しないように今日引っこ抜いたというか刈り取った雑草を草マルチとしてかぶせていますはいで玉ねぎのところも愛媛愛入りのお水をあげたって感じですねこまめにも愛媛愛のお水をあげておきました はい、でえ今年はこの空いてるところにナスビ と,、えー、とピーマンかシシとこっちの空いてるところにも同じくナスビとピーマンかししとみたいな感じにしようかなと思ってます次はできれば、えー、5月の頭に1回来たいなとゴールデンウィーク中にナスビとか植えつけれたらいいなと思ってます1日も、ね、早くコロナが 収束して、えー、しっかり定期的に畑に来れるようになったらいいなと思います良ければチャンネル登録やいいねボタンをよろしくお願いしますまたインスタグラムもぜひチェックしてみてくださいそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ